傍ら工学心に燃える青年学徒を育成する県立 UFO 高校の卒業式は2月26日新井県教育委員長ら多数来賓出席のもとに行われました4か年学びの道をひたむきに歩み続けた人々が今こそ晴れの卒業式に臨む 昼は一家の支柱として仕事に励み夜は疲労と睡魔を克服し続けて今日の栄冠を勝ち得ました今こそ学僧を巣立つ生徒132名送る人も送られる人も無料の感激に瞳を潤ませるのでした 第5回県民体育スキー競技大会は2月7日通雪を伴う悪天候にもめげず津波中学校校庭で開会されました降り続く雪の悪コンディションの中を中学高校一般の各リレーによって開始・・ ついで翌8日にはうなずき会場で大回転競技が堀からの猛吹雪をついて終始勘い遺憾なくスポーツ富山の面目を発揮しました。 二十八年度予算案などを審議する二月定例県議会は二十八日招集、開会に先立ち運営委員会が開かれました。本日からあ定例二、えー、月の県議会が始まるのですが、今日はあ最初に初判の報告をやりましてから、から提案の説明を求めるこまこの議会を目指して多数の陳情団が押しかけています。 お寿司はよく分かりました。私も上三河歩いてみましたが、上三河長道路はみんなどこも悪いです。ことに富山上田線の時はこれは是非やらなきゃならん線だと思っております。港議長の開会宣言低速水に達しましたので、ただいまより港税令富山県議会を開催いたします。予算説明に登壇する高津知事 本日、ここに富山県議会の定例会の開会にあたりまして、議員閣議と一同に会し、昭和28年度廃業歳出予算案をはじめといたしまして、県政上重要所案件の しし総額67億円に上る新年度予算案の大きな特色はかねて策定された県土総合開発計画実施の第2年度として立山開発をはじめ総額35億円の経費を計上していることでありますご質問に応じて私方はすにその他関係部局課長等より深いご説明を申し上げまして十分なるご了承をいたいと考えております そう質問にあたり、自由党・改進党・神話クラブ・社会党より相次いで真剣な質疑があり熱心な憲政の審議が展開されました。